でも6代目です毎月第1日曜日に吉野ヶ里町で「吉野ヶ里夢ロマン軽トラ1という軽トラの朝市みたいなのが行われております初めて行ってきました実はですね私その想像として軽トラ1の想像として軽、まあ、トラがわーっとちょっと並んで人がちょっといてみたいなぐらいなイメージだったんですが行ってみるとびっくり出店数は100以上ということでお客さんもものすごく多くて 活気がありました。びっくりしました。出ているお店もですね、いろんなお店があります。私の知り合いも何軒か出店してありまして、えー、お会いできたのは、まあこのお茶屋さんの田中茶子田中さん、通称グリーンと私たちは呼んでおりますけど、出してありました。まあ、台風の影響があるかもしれないということで、今回はその お茶のシ飲ンを出してなくて失敗したと言っておられましたけど私がちょっとお話ししてる間にもお茶を買っていかれてましたいや面白いです私も出したいなと思っております、えー、別に吉野ヶ里の方じゃなくても出せるということでほとんどの方が県内の別 の, あの地区の業者さんばかりでしたもちろん一般の方みたいな人もいますフリーマーケットみたいな感じで適当なもの売ってるなっていうところもありました、えー、なかなか楽しかったです 子どもたちもですね肌寒いのかき氷なんか食べて喜んでおりましたこのあとですねこのすぐ横にある吉野ヶ里の公園で子どもたちは遊んでましたけど面白いのがありましたあのなんかテント生地みたいのでふわふわになってるやつどうもあの中身はどうなってるんだろうと思ってましたら、ね、どうもずっと送風機かなんかで中に空気を送っているということらしいですすごい金かかってるなと思って。 思いましたこれ遊びたいんですけど大人は乗れないので乗ってませんけどすっげえ楽しそうでした吉野ヶ里軽トラ1参加したいなと思ってましてこんなことどうやって参加しようかなと考えておりましたらなんか佐賀城の方でも朝市が始まるとか始まらないとかでそういう話もあったのでできればまずそっちに参加してみようかな次近いですのでぜひ畳屋さんで「朝市に参加したいと思いますそれでは6代目でした